お花紙が一発で屏風折りにできる型紙の作り方ですコピー紙を2枚重ねて、お花紙と同じ大きさに切ります切ったコピー紙を2枚重ねにしたまま屏風折りにします今回は8等分の屏風折りにします屏風折りができたら折り山の間をセロテープで留めていきます スロテープで留めた方を左側にして、一番手前の折り山が山折りになるように置きます。左利きの方は左右を反対にしてください。そして、八折りの型紙だとわかるように書いて、右下のところを三角に切り落とし、めくりやすくしておきます。これを開いて、中心線から1センチくらい離れたところに線を引きます。 この線に合わせてお花紙を置きます型紙に挟んで折り縮め、はみ出たところを押さえて引き抜けば、あっという間に屏風折りの出来上がりですこの型紙で5枚ぐらいは折れますが、おすすめなのは2枚折りです2枚重ねで折ったら、山折りが上に来るようにして引き抜きます そしてこの山折りの部分をクリップで留めておきます同じ方法で屏風折りをどんどん作ります2枚重ねで作ったパーツをどんどん貼り合わせていけば豪華なボタンの花の出来上がりです8等分以外の型紙も作っておくと便利です16折りは 8つ折りをさらに半分に折っていけばできます10折りと12折りは長さを測って10等分12等分にして作ってください一度作っておけば繰り返し使え面倒な屏風折りが楽しくできるようになります